日本の国旗の定義。日本の国旗は国旗及び国家に関する法律で国家と一緒に定義されています。平成11年法律第127号。国旗及び国家に関する法律。第1条1。国旗は日照旗とする。2。日照旗の正式は、別記第1の通りとする。別記第1。日照旗の正式。1。寸法の割合及び日照の1。縦、横の3分の2。日照。直径、縦の5分の3。中心、旗の中心。2。彩式。4。白色。 日照、紅色。実際に定義通りにやってみます。寸法の割合及び日照の位置。縦、横の3分の2。日照、直径、縦の5分の3。中心、旗の中心。彩色。字、白色。白色とは何でしょうか実感様式名の定義によると白はマンセル値で犬の 9.5 でしたが、カラーコードでは定義されていないのでウィキペディアの白の項のカラーコードの例を使用しました。日照、紅色。紅色は、ウィキペディアのカラーコードの例では C22047 でした。 完成です。お疲れ様でした。